大丈夫です<笑>はい、皆さんここどこですか皆さん5号目来ちゃいました、まあ、今日はね、カメラマンと一緒にね、頂上まで行くんでで、皆さん今、暑い中頑張ってますね多分、地上の方とか三十度ぐらいだと思うんですけどごめん、僕たち今から五度の世界行ってきますんであれなんかいつもと声が違いますねあれバラダンくんじゃないバラダンくんじゃないですあれバラダンんどこ行ったあれ <笑>ちょっとね緊急事態緊急事態なんかねまず1つ目バラダンがまず来れなくなったあさんの頃3日後ぐらいになんか国家公務員試験があるとか言ってそんな最初から分かってんだら早く言えよとか思ったんだけど、まあ、それはちょっと置いといてバラダンが行けないっていうのと同じタイミングでなんと視聴者さんが「なんか私行きたいです」っていうマジでちょっとあたおかの人がちょっと来まして今からねちょっとその人にちょっと、ね、電話してみたいと思います。 あお疲れさまです確認なんですけどもう富士山のお墓に参加するということで<笑>ありがとうございますじゃ<笑>今から向かうわけなんですけどね皆さん見てください今1時15分ですここはどこですかエビラですまだエビラですやばいですね こんなする場合じゃないんだ自己紹介ぐらいあ 名, 前名前何でしたっけ名前は債権ンマンと申します債権ンマン債権ンマンときましたちょっと何で債権マンなんですかちょっと債務を整理してくれて<笑><笑> 2人とも初心者という方とね2人とも初心者でまだエビラですからねこれ多分もう近頃にはもう日落ちてる可能性はあるんじゃないですか<笑> <ペシ>はいということでねあのこれが死んだら二人ともねお亡くなりになりましたらあの動画アップロードされませんの、ね、で。涼したね間に合いますよ間に合います ね, ますねこれからは、はい頑張って聞いていただいて。やられな い, いです。<笑><笑> 入って入って入って入って、登るぜー。よし、<笑>行きましょう。あ、僕ちょっと帽子が取れちゃったんだけど、オ<笑>ッこれで登ります。これで怪我しても大丈夫だね。手繋げながら歩いてる。許されないんですけど。そう、そういう、ここ、そういうところじゃないんですけど。じゃ、許されない。 100円ですよ。<音声> 9号目今ちょっとき出る今ここの標高四、ね、3469号目。はい。ギブアップです。 タイム見鶴さん、ちょっと感想をま高山病で死にそうなんですけど、うどうですか？<笑>何めって言った。もうちょっとあの鳥をあと言いますと、めっちゃピンピンしてまして、ね。実は<笑>？マメラですね。はめたら辛い。すらえ山の結束どちらかがもう高山病になったらね。その時点でね。終了っていう風にね。言ってましたので。終了。 かどこでやりますかもう次南極ですね多分ね軽2かエベレストくらいじゃない と, と僕ね多分ね辛いって感じなくてまだまだまだまだラメラには勝てないとじゃあ降りて丸ルハント行こうか<笑><笑>地上に降りたら治ってるでしょかって<笑>ということでえっ、ー、とこれまだオープニングですからねはいラメラの本気を楽しみくださいどうぞ 登った翌日です、ちょっとね、そこをね、富士山の話をしたいところなんだけど、それよりもね、大切な話があって、まあ、実はですねあの、グリーンピースの東口の方が閉店しちゃいまして、それをねあの、富士山を登る直前で見て、すごいびっくりしたんだけど、本店を立ち置いてね、あと、ここが残るということで、ね、いつもね、あのこのカメラの本気は、まあ、100%、に口が撮影してきたので、まあね、このお店に。 ま、でね、閉店したあともう死んじゃうわけですよ、うん、で、新宿に来からこの動画 も, もう配信されるわけなんで、どうしましょうっていうのをね、そのままね、店長にね、さっきね、DM 送ったら、まあ、ポリオ様のためにね、知死 な, ないために、あの死 な, ないように頑張りますってことなんで、まあ、なるべくね、<笑>まあ集客して、まあ、集客といってもね、僕の動画を2人ぐらいしか集客できないんだけど。 まあ、引き続きね、こ、まあ、この店が消えるまでまあ、頑張って、カメラ、カメラ、実践していきたいと思います、まあ、富士山の大手最中もね、まっすぐにカメラ打ちたかったんで、よかったー、いやね、実はね、まあ、昨日富士山行って、東京、帰ってきて、今ね、撮影させてもらってるんだけど、ね明日はね、こう行くんですよ。だからねねら ね, ね、ねね、もうしばくこので なかった。でね、見てないんですね。ちょっとね。終わったことが一つだけありまして。やっぱり、たぶね、あのアフロをね、つけながらサイトの方登ってたんだけど。なんとね、ねアフロがね、膨張してるんだよね。まあ、ようかな。ほら、これ見てくださいよ、これ。めちゃめちゃ膨張してますよ。まあ、そんなわけでですね、今日は絶対勝てない、なに、ないんで。はい、頑張っていきます。 当たった早いようわいらねえあれはいらないえっ<音声><音声> 今、何起こった今レバホンでズンっていった、え、こんなの初めてなんだけど、う ん, んはえどういうことうえ<笑>いや、今、圧倒的違和感<笑>、3匹のギロチン、やはりね、このじ、ね、いさんとね、ギロチンとね、この9合目で絞り込んだこのたまたまがね、 ンスのね、強 て, れて、ね、これはね確実に響くんですね。えーえー 毎回自分の動画をてもらって本当にこのカメラもね、まあ、全然信頼でも何でもないのにかからず、まあ、結構毎回設定に以上とか入れてくれてて今なんであれですからね食べないとかすっからかんですけどお客さんガメラだけはフル稼働ですからねガメラ映つたんだったらここなんですよこのお店をなくしてはいけません<音声> ですよそんだけましてはまだ4点しか取りってないな ゲームでまだ聞いたんだけどね。 今ね甲子園の時期なんで、がで野球やってる時、まあたま々とか行ってる時結構ね、あの精神的に辛いですよ。はい。あ<笑>めっちゃでも膝。 全員出てるんですけど。 いいなと思ったら。 怪しい感じもするけどね。どっちにしてもクズもいるんで無理？